さそれではお時間となりましたので始めさせていただきます改めまして本日は堺 f r のブースにお立ち寄りいただきまして誠にありがとうございますまず堺 f r を聞いたことがないというお客様も多いかと思いますので簡単にそこからご説明をさせていただきます私ども堺 f r はトヨタ車体様や三菱自動車様などから自動搬送システムなどで高い評価をいただいております株式会社堺電機が その自動搬送システムで培ったメカトロニクスの技術を介護分野に応用することを目的に立ち上げた事業部でございます堺電機はサービス付き高齢者向け住宅でデイサービスを提供するこちらのキノカと住宅型有料老人ホームボッカこの2つの介護施設を運営しております堺井 FR のコーポレートメッセージであります 健康寿命を延ばそうフレイル革命はこの運営をしている介護施設で利用者の皆様の体力が衰えていくため利用者の皆様をもっと元気にしたいとの思いからスタートいたしましたこちら国立社会保障人口問題研究所によると2040年には団塊の世代がすべて75歳以上の後期高齢者となり 段階ジュニア世代も65歳以上になるため高齢者人口がピークになることが予想されますそれに伴い2021年度で約11兆300億円であった介護費用は2040年度には27兆6000億円と約 2.5 倍に増加すると見込まれております さらに介護費用だけではなく2021年度に42兆2000億円の医療費も2040年度には78兆3000億円と約 1.9 倍に増加すると見込まれておりますさあそこで、堺 a f r では高齢者にまず元気になっていただき結果的にそれが介護費用の抑制や医療費の抑制にも貢献できるのではないかということでフレイル革命を皆様にご提案いたします。 厚生労働省の介護給付費等実態統計の概況によりますと要支援の方では1年後に 20% から 35% が重度化していると報告されていますしかしながらプレ・フレイル・フレイルではある程度回復する力が残っておりますから手入れをすることで健康な状態に回復する可能性があるとの報告もあります そんなフレイル対策にはこれら3つまず習慣的な運動そしてタンパク質を含む多様な栄養最後に活発な外出活動への参加が有効であります堺 f r はこのフレイル対策を進めるためにフレイル革命3本の矢を提供いたしますではまずフレイル革命第1の矢です継続可能なフレイル予防 継続可能なフレイル予防を進めるため、堺 FR はフレイル対策の柱である運動の場、社会参加の場、栄養を総合的に提供する出前方式の介護予防をご提案いたします。この出前方式の介護予防を提供する公民館やコミュニティ広場では、近隣の高齢者同士でコミュニケーションが図れ、 社会活動へのの参加の機運が高 ま, り ま, すまた同時に参加者の健康管理も可能になるんです移動販売により食品やサプリメントも提供いたしますのでフレイル対策の柱の一つである栄養もケアすることができます さらに出前方式の介護予防では高齢者一人一人に適したストレッチ運動と低負荷の筋力トレーニングが可能なこういったフレイルマシンを使用したトレーニングの場を提供いたしますこのフレイル革命では測定データやトレーニングデータはフレイル革命ヘルスナビシステムのクラウドサーバーに保存されこのように3ヶ月ごとにフレイル革命ヘルスナビレポートとしてフィードバックされますので トレーニング参加者はトレーニングの効果を知ることができトレーニング継続の大切なモチベーションが高まりますでは次にフレイル革命第2の矢です。こちらは利用者が元気になる介護を提供する冒頭で少しご紹介をしましたボッカですボッカは従来の介護施設の概念を破った新形態の介護施設モデルを目指しております 具体的にはどういった内容かといいますとこちらが「b o では堺 f r が開発しているフレイルマシンを積極的に導入をし高齢者に適したストレッチと低負荷のエキセントリックトレーニングで安全に継続したトレーニングを行えますまた「b o ではフレイルリスクを下げることが報告されているタンパク質の量を考慮した栄養豊かな食事を提供いたします さあこのタンパク質フレイル対策における目標量としましては従来考えられていた量よりも多くのタンパク質量が必要だと報告されていますこの目標量のタンパク質を摂ることは実際にはなかなか難しいんですがッカではフレイル対策の知識と経験豊富な管理栄養士が高齢者一人一人に合わせて適切に提供いたします 次にフレイル対策には習慣的な運動が重要になりますそこでフレイル革命第3の矢です高齢者の自立を可能にする筋力強化とストレッチに有効なフレイルマシーンの開発です これまでのトレーニング機器は運動強度の設定にバネやウエイトを用いておりましたがこのバネやウエイトですと高齢者の体力に適した微妙な強度の調整に難しさがありましたしかしフレイルマシンは高齢者の体力に適した運動強度のコントロールに境電機の自動搬送システム開発で培ったメカトロニクス技術を応用し 高齢者の筋力と関節可可動動域にに対応しした運動強度を可能にしております。フレイルマシンは筋力の衰えや関節可動域が狭まったあるいはです、ね、骨粗し 症, 症等で骨の強度が低下した高齢者のトレーニングを行うにあたり高齢者の筋力と関節可動域に対応した運動強度や運動量 関節可動域を設定することができる堺 FR 独自のフレイルモードを搭載しております筋肉の柔軟性が低下し関節可動域が狭まっている高齢者にとってはストレッチは極めて有効な運動になりますえさらにストレッチは筋肉だけではなく血管を柔らかくし動脈硬化を改善することも報告されているんです 実際にこちら4週間の継続的なストレッチが動脈の柔らかさを優位に増し動脈硬化を改善したという報告が出ておりますまた、ストレッチは関節可動域を広げるだけではなく十分な負荷によるトレーニングができない高齢者にとって実はストレッチそのものが2から3メッツの運動負荷となりこれはです、ね、低速の歩行程度の運動になるんです。 また筋トレと同程度に血糖値を低下させるという効果も報告されておりますのでストレッチは高齢者に多い糖尿病患者などにとっても安全な運動であると言えます堺 FR はフレイルマシンの開発にあたり鈴鹿医療科学大学リハビリテーション学科畑中康彦教授の技術指導を受け さらには三重大学医学部看護学科老年看護学磯場時子教授との共同研究でその効果を実際に検証をしながら開発を進めておりますではここで高齢者の外出頻度の調査を皆さん見てみましょうまず買い物をする場所への外出頻度は全体でも各年齢層別でも1位で 78.1% の人が週1日以上買い物をする場所へ外出すると回答しております。 さあここは想像ができるかと思いますが一方でですねスポーツ施設に関しましては月に1日以上外出する人は 22.5% いるのですがその半数近くの 9.1% は週1日未満となっておりまして週1日以上の頻度は 13.4% と先ほどの買い物をする場所と比べますと約6分の1の結果となっております。続いて 行ってて楽ししい場所を見てみましょう買い物をする場所はこちら第3位となっておりまして高齢者の 64.1% が買い物をする場所を行って楽しい場所と回答をしております特に70歳以上の高齢者では行って楽しい場所第2位という結果になっております残念ながらスポーツ施設を行って楽しいと回答した高齢者はわずか 28.2% ととどまりました 次に、行く頻度をより増やしたいという場所では、先ほどの高齢者 78.1% が、週1日以上、買い物をする場所に外出しているにもかかわらず、なんとその 43.5% の高齢者が、買い物をする場所への外出頻度をさらに増やしたいと言っているんです。 ここでも残念ながらスポーツ施設への外出頻度を増やしたいと回答した高齢者はその半分程度の 25% にとどまっておりますさあこれらを受け私たち堺 f r が提供する手前方式の介護予防では高齢者が外出して楽しいあるいは外出頻度を増やしたいと回答した買い物をする場所や介護サークル等の場所 これらを合わせて提供することで、結果的にスポーツへの参加の機会を増やすことができるのではないかと考えます。高齢者のフレイル対策には、フレイル予防の柱、運動、栄養、社会参加の機会を身近に総合的に提供をすることで、継続したフレイル対策が可能になると考えられます。 さらに出前方式の介護予防は移動販売とコラボをすることで高齢者の食品アクセス困難問題の解決にも貢献できます堺 FR のフレイル革命はまだスタートしたばかりですフレイル革命の考えにご賛同いただきまして共にフレイル革命に参加したいとお考えの自治体様や介護関連施設様 介護・福祉機器販売企業様がございましたらこちらもぜひお近くのスタッフにお気軽にお申し付けください最後までご清聴誠にありがとうございました